どうもベトナム専用スキー w a c シスクですカズですイエス、はい、ベトナム在住者がおすすめするお土産ベスト3ー、はい、これはみんな気になってるところでしょそうね在住7年住んでいるやつがおすすめするやつはいやもうだから年にさ言ってもまあコロナ前とかは3回4回帰って、うんうん まあ、お仕事させてもらうわけじゃん そ,、ね、その都度やっぱお土産買っていくでしょ買っていく厳選された時もそう言ったらも何回も買ってるわけだけどそうそうだって俺らはもうリサーチも済んどるで最初は分からずに買っていってさ「いやこれなんやねん」みたいなリアクションを受けてるし、うん、受ける受ける厳選されたはいそれぞれのベスト3を発表したいと思います井出一宏的はい、はいで的はい、第3位第3位もう一手言っちゃうんでーす塩ねそう塩レモン入り塩コショウそうね これはもうこれ入れたら全料理うまくなるいかんもの入っとるんじゃないかっていうぐらい食欲増す<笑>いやいやこれはねいいよとはいえこれなんで3位かってやっぱねちょっとこう選ぶああそう渡す人お料理しない人はさこれちょっともらっても使い道ちょっとないなみたいななるでしょうそっかそっか家で料理する人ようか、うん、第3位でいながら俺これ マジで実家の親にしかあげたことないけどでもマジでめっちゃうまい海鮮でも肉でもいけるけどねこの、うん、だからほらベトナムでさ海鮮料理屋さん行ったら大体この塩そう、まあ、自分でレモンね入れるやつだけど塩コショウにレモン絞るっていうスタイルでエビとかさなんか食うじゃん海鮮系それがまあお家で使えるという最強最強しんすけがおすすめする、はい、第3位ははいじゃじゃん ベトナムピンバッチですえぇ、ー、見えてるかな忘れたの帽子この帽子はいいのよ帽子は俺がねちょっとこれ俺用でも買ったんだけど、うん、友達にも買って、うん、で僕用を今持ってきてるんですけど、うん、ピンバッチこれねベトナムのフォーだったりバイクバイクとかバ イ, ク、うん、バイミーとかええー、めっちゃいいじめっちゃいいのよこれベトナムの国旗とかね これめちゃめちゃおしゃれじゃない早稲田のロゴとかいや早稲田のロゴはええわ<笑>斉藤裕くんじゃないハンカチ王子 に, に渡すやつじゃないこの帽子は<笑>いやハンカチ王子も持ってるよ<笑>早稲田の帽子持ってる よ, っるよめっちゃ可愛いし、うん、これ T シャツとかにもねちょっと遊びでつけれるしさまあねなんかええやんこれは ベトナムっぽさがあるのがねまたいいのよねだけどベトナム好きとか、うん、ベトナムの友人のね友達とかがおるとかだったらさ、うん、もうこれつけていったらすごい喜ばれるんじゃないベトナムでサイゴンキッチュっていうねまあガあイドブックとかには載ってるような有名なお土産屋さんなんですけどあ そ, あそこでこれね5万丼ンする250円だまあまあするこっちのが安いやでもねめっちゃ可愛いし な ん, なんだろうね T シャツとかさ、帽子とかって結構人選ぶじゃん、うん、そのサイズとかさ、か好みとかめっちゃ出るだよ出るそうだからこれは出らんと思うよね、そんなに選ばんというか、そこまで人へーもっとある種類。もっとある、もっとある。俺が買えるどんぐらいとでいい10種類ぐらいはあったと思う、あの色違いがあるよね、このバイクとかも2種類あったし、色違いがね。 でこのフォーとかも色違いもあったしシクロとかもあったしそうだけもうめちゃくちゃいいんですいやちょっとシクロか買ってみてくださいあのね高島屋のすぐ近く の,、ね、そうあのお土産物で買ってだからもう観光客の方も行きやすい場所です、はい、第2位は、はい、こちらですビャ、はい、ーン T シャツねだ俺が今さっきさんって否定したからね T シャツはマ ジ, <笑>マジで言うなんか嫌なこと言うなと思って<笑>でも T シャツってむずいやんいやむずいよちゃんとさサイズとか聞かんといかんしそうむずいよバラマきとしてはね結構むずいよね、うん、でやっぱほらまあ言ったらこういうねベタじゃんこういうのはベタじゃんああこういうのはベタじゃんと か,、ねね、と か, あのなんかスタバっぽいベトナムコーヒーって書いてあるやつとか、うん、これはもうコーキングのお店でしょ そうだね、<笑>まあ、その売り、はい、まあ、決してハンバーガーお店ではありません。<笑>そうね、まあ、こういうのとかあるじゃん、ちょっとパロディティというか、まあ、これとかも。プレゼントするのはいいと思うよ。でも、これってあんま普段で着れないじゃない。ああ、も う, 言ってう、ね。日本でこれ着てて、なんか結局パジャマいきみたいな。はい、はい、はい、はい。で、まあ、あとこれね、これはまあ、いいかもね。<笑><笑>これめっちゃいいよ。これめっちゃいい。これユニクロの、まあ。まあ ベトナム限定 T シャツ、ね、そうそうそうこんなんだってこっちコンと買えんわけだからそうでもねもこれまあまあ値段値段50万どうするんでしょ5 0十万ぐらい2500円、うん、まあ今はちょっと高いけど、うん、2500円ぐらいでしょそんな気軽にね手出しはできるこれ、うん、コンカフェっていうカフェの制服なんやはいはいは い,、はいはいね、そこのねうんこれね25万ドルぐらい、うん、半額なんだ、これのなるほどねうんでなんかほら これとかもさまあベトナムかなーじゃんーんこれもいいよ ね, ねもこれもいいよ、ね、でこう後ろにね、うん、これこれあコンカフェって書いてるーでこれはさ結構誰でも着れるような感じじゃん、うんうんうんうん、その柄もさ派手じゃないしう、ね、こういうデザイン性高くはないけんねそう、うん、いろんな T シャツの中でもこれへーコンカフェの、まあ、カフェの制服 T シャツこれね まあ、本当は T シャツだけじゃなくてここ、うん、あのバッグとかさ、いろいろグッズが売ってあるんです、蝶、うんうん、のカバーとか、うん、でもそれも含め、まあ、ここのカフェにも行ってほしいという気持ちを込めてこの T シャツ。なるほどね、で、コンカフェめちゃめちゃホーチミシライにもいっぱいあるしダナにもあるしハノイにもあるしね、そうそうどこでも買えます、うんまあ、ほらでコーヒー飲んでこれを買うっていう、まあ、この2個体験できる。うん、いいですよ、うんまあ、自分にも買えるし 人人にににあげても別にそんなに人選ばない選ばないかな<笑><笑>人選ばんこれ結構別に誰が着ててもさ誰が着ててもさ別になんかしっくりはくるやん、うん、まあまあ色とかも結構落ち着いた色だねそうまあまあでもささすがにさ、うんまあ、これはね確かに、うん、これをさ50歳の人が着とったらそう、ね、ちょっと、うん、だいぶ若いな、うん、みたいな、うん、ちょっとあるじゃん、うんまあ、まあね5歳から着れるいい の娘からる、うん、そうそうそうそうしんすけの第2位はい、じゃじゃーんこれでしょ出たーココナッツクッキー出たーもうこれね俺1位にしてもいいとも思ったけどじゃあ1位にしよういや2位<笑>ちょっとごめんなさい1位がまだちゃんと残ってるココナッツクッキーねこれね俺マジでお菓子の中では一番うまいこれね一番うまいこれはねマジででも美味しいわうん美味しいし 食感パリパリでね甘さもすごい控えめなんですよわかるんかねあのー、すごい誰でも食べやすい感じにしちゃうよ、うん、大人から子供まで<笑>でもさ、うん、これ一回さ、うん、あのルミネのなんかちょっと僕らなんか前説かなんか出番<笑>かやらせてもらって「うん お, 土産ね、お土産です」って置いてたじゃん、うん、そう誰も食ってなかったっ い, <笑>いやでも<笑>見たことないけんやっぱココナッツクッキーって日本じゃまあ見らんけんで、ねうんうんうん ででね、ココナッツの味もするけどちょっと風味という か,、うん、かクッキーの美味しさという感じですねこのパリッとした、うん、ちょっと固めのクッキーでこれ一袋70円え死ぬほど安くてこれに10個入ってるけどね70円えマジで安いこれに30個持って帰るけどね今回<笑>こいつすごい配るやん30個って 30袋だけん分けたら300人に分けられるでしょ<笑><笑><笑>なんだったらこのバラ巻きが一番楽なんよねこれがうまあね、いし、うん、そ否定もされんけん絶対にそうねそう、うん、だからこれはねこれこれさ結構前からこれ買うよねこれ買う一緒に買える時が基本多いじゃん、うん、そうね俺これ買えんけん、ね、お前が買う気に。 <笑>お前のせいでなんか俺のばらまきがなんかかなんか全然なんかその難しくなるのよ<笑>やっぱ起きやすいすから、ね、そうで同じ行動するやん<笑>日本では<笑>そうそうそうなんかでお前だけプレゼントめっちゃするみたいなお土産めっちゃやるみたいな<笑>そうそうそうこやつクッキーでも誰もね<笑>、はい、食べるたな<笑>食べたら美味しいよねそうね、はい、ぜひ買ってみてください、はい、お土産第1位<ファ><ファ>これです どうやな、まあ、この、まあ、一応これ分離湯なんだけど、うん、分離くわだけど、うんうんまあ、袋麺もう何でもいいもんねこれはもうこれで、ね、何でもいいしこれを渡すことによって<笑>おえこれどうやって作るみたいな<笑>であこれマジで簡単あのチキンラーメンとかと一緒で、うん、お湯入れるだけでふたしてもらっちゃもうできますよみたいな。 そこの会話も1個俺は取り入れてるがゆえの1位ねこれってすぐには食べれないじゃん、うん、だけどみんな家帰って、うん、そうね家帰ってよねだいたいある日突然食べるよね、うん、だけどその時に連絡いただける、うん、あ, あれ食べたよ美味しかったよとか、うん、あれ食べたけどあれにはなんか自分でトッピングするなら何がいいのとか、うん、このコミュニケーションのツールとしても使える 3回会話のチャンスがある、yes! ベトナムっぽさを感じるっていう ね, ねこの袋麺分流ゆくはまあ4を僕は1位にしますはい真介の第1位、はいはい、ですーいまあまあこれはねやっぱベトナムコーヒーでしょまあねただね ベトナムコーヒーってさ、うん、実際こっち来て飲んでみると、うん、苦みが強くてさ、うんあのまあ、苦手みたいな方も多いんですよ、はいはいはい、ああでベトナムコーヒー の, その使われてるのってほとんどロブスター種みたいでロブスターってその缶コーヒーとか塗料として使われたりとか塗料そうとかで塗料って塗料そうすごいねそういうので使われる、まあ、缶コーヒーインスタントコーヒー塗料みたいな書き方されてたんだけど、うん、だそういうので使われてる だからそれぐらい強いみたいな苦味とかその黒さとか、うん、でもこれアラビカなんや実はフックの方 ア, ラ、うん、アラビカ種は日本人がよく飲るような、えー、あの豆ででそっちの方がね飲みやすいし結構ねそのコクもあって苦味は弱いのさすが語るね、うん、ドトールコーヒーで10年解除したんで<笑>語るねコーヒーやめるとクビになってますがいやクビなんか最終的に<笑> 10年バイトして最後クビなんだ<笑>僕はだけ飲み比べての選んでのこの袋のコーヒー で, ーでいろいろ種類もあるよモカとかキングと か, なんかいろいろ、うん、67種類ぐらいあるんだけど、うんまあ、その中でも僕が好きだったのはこのモカっていうやつで結構あのバランスがいい感じかな酸味とかもそんなに強くなくコクがあって具合が弱いバランサーなんで バ, ランスバランサーですね もう本当におススめできるし家で日本に戻ってね渡して家で入れてもらってもいいいやでも、うん、これこれえ待ってこれ引いてないやまだ引けよいや引いて持って帰ったらちょっとあれやんあ開封することになるけんさえ空気が入って酸化するや ん, っすご 匂, いんいや匂いもすごいの、ね、よ い, やこれいいのか悪いのかわからないよ、俺が今匂えたことが通気口みたいなのがあるけんね、えー、そこからあの匂いが出てくる、これはあるはず、いやでもあると思うだってそういそういそそドトールもちゃんと開いてるよ、こので出る口だけはあの匂えるようになってる、えーって、匂いで確かめれるようになってるよ、えー、だからこれ、えー、8万ドンぐらいかな、200g で8万ドン。 ベトナムに住んたら、ね、ネットでも買えるけど、まあ、店舗もねフックロンは結構たくさんあるのでいやこれはさ一応さでもあれも欲しいよねドリップするさベトナムドでいうとこうやつねこういうねそうねこれ中にこの粉入れて、うんうんうんね、これでピュッてやってドリップみたいなフックロンもこういうの売ってあります、ね、からねはいだつ追加で付け足しも全然いいと思います、うん はい、というわけでこのベスト3どれが良かったか皆さんコメント欄の方に書いてみてくださいはい、参考にしてください、はい、そしてはベトナム来た時はぜひ買ってみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようならバイバイ